ではですね、女村の付着さんからまず、女村の活動についてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。女村役場企画課の付着と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、次のページ、お願いします。 はい、まず、とまず恩納村のちょっと紹介をしていきます。恩、ま、納、あ、村那覇市から今北に約50キロ、沖縄本島のほぼ西海岸に位置していて、東西 4.2 キロ、南北 27.4 キロ と, と縦長の地域となっております。でンゴ礁海域をはじめとする恵まれた自然環境にあのが魅力となっております。人口は約1万人ですが、年間約300万人以上もの。 あの観光客が訪れているとてもあの観光のリゾート地として人気のある地域となっております。で特産品もあのこの写真のようにいっぱいありまして、でまた今回サイエンストーク の, あのオファーいただいたオイストさんも女村にあります。次のページお願いします。で 女村 SDGs 取り組んでいるんですが、SDGs ちょっと簡単に今から説明するんですけど、まあ、将来世代が健康で、ずっと健康で幸せに生きていくために必要な2030年のグローバルの目標ですで。グローバル目標なので女村には関係ないんじゃないの、小さいとこでできないよっていう意見も結構聞くんですが、本村としてもこれはちょっと無関係ではありません。次のページお願いします。 恩納村では、えっと、人口が2035年を頂点として減少していく見通しでまた、えっと、若者の数も2000年頃を境に高齢者人口を下回り20年間少子化が進行していますでお祭りや福祉教育など地域の担い手となる若者が減少しますので今後10年を見据えて今から 若者や子育て世帯にとって暮らしやすい女村を実現する必要があります。次のページお願いします。また、自然環境も決して今のままではなく、2070年代には日本近海からサンゴが消滅するという予測もあり、女村の観光の礎が失われると予想されております。次のページお願いします。でこのような人口減少や少子化、 産後を中心とする環境問題等に対して、損がこれまで実施してきた第5次総合計画でも対応しきれていなかった部分がありましたの で, で、この対応しきれていなかった部分を課題を解決するために産後の村宣言を行い、この産後の村宣言を実行していく手段として、SDGs を活用しております。で 次のページお願いしますその結果、えー、産後の村宣言であの産後を中心とした自然環境に優しい地域づくりの取り組みが SDGs の理念と共通する点が多いことから相乗効果を図るため SDGs によるプロジェクトを推進することとして SDGs 未来都市及び自治体 SDGs モデル事業に選定されました。次のページ、お願いします。 現在 SDGs の取り組みはと民間企業のノウハウを生かして課題の具体化を行ってきています。でまた今後はあの次期総合計画である第6次総合計画にの SDGs のこの具体化あ課題が具体化されたものを落とし込んでいこうと考えております。次のページお願いします。で第6次 総合計画では、具体化された SDGs を、SDGs 課題の政策を落とし込んでいき、もっと先の将来を見据えて、持続可能な村づくりを作っていきます。次のページ、お願いします。で、全、まあ、ページで SDGs をあの次期総合計画に落とし込んでいくと説明しましたが、まあ、どんなメリットがあるのかっていうのをちょっと。 3点に絞ってちょっと説明していきます。1点目、おのその将来を考え、現状課題を解決するための施策を実施するきっかけになる。次のページ、お願いしますと。これまでは、例えば、漁師さんでしたら大漁を目的に、で農家さんでしたら、えっと、収穫の工場を目的に、それぞれ別々の目標に向かって取り組んでいました。次のページ、お願いします。 ですがと SDGs という考え方を取り入れることで、少し、えっと、考え方や結果が変わってきます。もう簡単に申しますと、例えば農家さんがこれまで収穫の向上だけを目的としていましたが、例えば環境に優しいあの栽培方法でできた野菜など、あの収穫の向上だけじゃなくて自然環境にも配慮したあの。 個々の目標だけでなく、社会全体の、あのー、つながり、何て言うんですかね、あのー、社会全体に結構波及するようないい相乗効果が得られる取り組みをとなっております。次のページ、お願いします。これが、えっと、女村の関係団体等に聞いた将来の、あのー、なりたい女村の姿意見聴取して作った絵となっております。海の方では 豊かなサンゴ礁があったり、環境に配慮したダイビング、陸ではスーパーやクリニック、バスターミナルが充実しており、品質のいい特産物を販売している、でまた将来ここで暮らしたいという村民の方が増えるという理想の絵となっております。次のページ、お願いします。で先ほど の, あの理想の絵に近づくために、と具体的には、 柿のような政策を進めようとしております。でこちらちょっとあの全部話していると時間がないので、ちょっと簡単にグリーンフィンズ の, あの環境と経済の面で関わってくるグリーンフィンズというあの取り組みを紹介させていただきます。次のページ、お願いします。はい、とグリーンフィンズとは国連環境計画が行っている取り組みで、ダイバーを中心に人々の意識を高め、サンゴ礁を保護することを通して、 持続可能なダイビングやシュノーケリング、引いった観光産業推進を目指します。と具体的にグリーンフィンズで、えっと、どういったことをあの意識しているかというと、えっと、グリーンフィンズでは、えっと、サンゴの上に立たないとか、あの魚に餌をあげないとかあの、アンカーを下ろさないで渓流部位を使うとか、そういったいくつかの推奨項目や禁止項目を 上げていますそういったことで期待されるものとして、右の図にあるあの循環図でちょっと説明していくと、1番、環境配慮に対してガバナンスを効かせる。2番、ダイバーの環境保全に対する行動の質が上がる。で、そうすることによって、3番、珊瑚礁を中心とした自然環境が保全される。また、そうすることによって、4番、顧客満足度が上がって、単価、 顧客数ともに増加。そういった循環をしていきたいと考えています。そういったことを期待しております。次のページ、お願いします。女村が SDGs を取り組むメリットの2番目ですね。2番目、これまで想定できなかった企業との連携を生み出す。次のページ、お願いします。上の従来の図では、 これまで女村と連携したいとか、女村があの連携したいなと思っている企業とかいろいろあったんですがあの、例えば内地の大きい企業とかだったらわざわざ女村にまで行って連携するメリットっていうのはなかなかありませんでした。ですが、現在は女村、SDGs 未来都市となっておりますので、同じ SDGs に取り組むあの企業や あの団体からさまざまな声がかかっております。次のページ、お願いします。こちらが実際に、ナソンがあの連携や協働しているあの企業や関係団体となっております。で、えっと、具体的なあの共同の例としてあの、高林さんの方から、おいしさとオーナソン の, あの共同の取り組み等を 説明しはい、ありがとうございます。ふちさん。えっと、皆さん、今日は参加いただいてありがとうございます。えー、っとですね、あやあ宮子さん、ごめんなさい。スライド4に戻ってくれます。SDG の全部が書いてあるところ。ごめんなさい、ま。前戻りですね。 えっ、ー、と女尊にあります沖縄科学技術技術大学院大学という大学のえっ、ー、と高林美咲ですよろしくお願いしますえっ、ー、とですね女尊に、えー、あのある教育機関として SDG についても役割があると思うんですけれども、えーと、教育と研究、科学の研究をしていますので、そういうあのなんていうのかなあの、えーと、面から言いますと、SDG の中で17個、ゴールがあるんですけれども国連の国連の。特に力を入れているところが、例えば質の高い教育をみんなに。 ですよねあとジェンダー平等を実現しよう。えっ、ー、と、オイストでは、えっ、ー、と、 日本の大学にの平均に比べまして、女性科学者が多い、女性の、えー、と PhD、大学院の生徒が多いということで、そういうジェンダー平等にも力を入れております。えーとえー、クリーンエネルギーをみんなに7番とか、えー、とあと、かなりオイストは国際的な。 ああのコミュニティですので、キャンパスですので、世界のいろいろな国からあの発展途上国の方とか、ええー、とあの別に国はあの考えないでどこ、どこからでも来ている、来て参加をしているけ研究、教育してますので、国人や国の平等 を, を考えますということ、それからあとやっぱり地球の地球科学ですね、あの海のことあの 気候変動のこととか、えーと、地球関係の科学研究もしてますので、そこら辺に、えー、と貢献できるかなと思っています。あとは大体パートナーシップですね。はい、ということで、す、え、べ、ー、て話はできないんですけれども、ちょっとたあ の, たあの取り上げてちょっと紹介したいことが。 2つか3つあるんですが、えー、と戻っていただけますか、スライド20かな。 はいえーとですね、ちょっと今日私があのフォーカスして話したいことがです、ね、サイエンスアウトリーチといってナソ、えー、村にせっかくあの立てていただいて、えー、と沖縄に貢献したいということででも大学院なんですよ p h d といいまして博士号だけなんですよねだからどうやってあの沖縄の方にもオイスト の, あの博士号の生徒さんになって博士号のああ の, オイストの教授になってきていただきたいんです そのまで行く前の段階として高校小、小学校、中学校、高校生の皆さんにもサイエンスのインスパレーションをあの分けていあさせてい た, いただきたいんですけれども、そういう活動として2つプログラムを紹介させていただきます。まずはじめに、ハイサイハイサイラボでよくあで英語の スペルで見ていただくと分かるんですが、ハイスクールサイエンスを訳している、ハイサイ、でも沖縄のハイサイですよね。で、これはですね、特別なプログラムで沖縄の女子の高校生。 をターゲットにするあのサイエンスアウトリーチのプログラムなんですよね。で、あの写真で 見, た見ていただけるように、えーとあの、沖縄本島だけではなく、離島からもあの生徒さんを呼んできて、えーと、毎年やるものなんですが、オ i ストのキャンパスを中心にして、えーと、科学 の, あのアウトリーチであのやります、えーと。次のスライドお願いします。で、その中にですね、あのやっぱり沖縄で育って、生まれ育って、あの 身近な家族とかに科学者がいないという方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども本当にあのオイストには沖縄の科学者たくさんいますし女性の科学者もいますのでその前この教室の前で立ってあの教えていただいている人たちは沖縄出身の女性の科学者ですでその人たちにいろいろお話を聞いて皆さんあの女子高校生の人たちがあそんなこともあるんだな あこんなにあの沖縄 の, あの名護の出身なのにえああヨーロッパに行って勉強してああもう今はまた沖縄に戻って勉強あの研究されてるんだなっていうロールモデルをしてあの面白いお話をきあの聞かさせていただくんですけれどもそういうことをやっていますはい次あでこ の, こ, のこれは去年のプログラムで恩納村の、えー、と海 の, あの海岸の何て言うんですか生態ですねをちょっと勉強しました。 あのはい次お願いいします。はい、えっ、ー、ともう一つのプラグプログラムで島というプログラムあのもちろん島あの島中として考えなきゃいけないあの SDG のことはあるんですけど島に住んでるとですねあのすごく距離が陸と 海の距離が近いんですよねだから陸に雨 が, あの雨が降ったらその影響が海に行くのが早いつまり人間関係も本当言うと短いねすべて何て言うのかなあのすごく密集していろいろな影響があるっていうのがすごくわかるんですけれどもということは島に住んでると SDG については考えやすいんですよ身近に。 うん、でそういう面からして、島のアイランドサステナビリティと言いまして、島のサステナビリティというコンセプトがあるんですけれども、それを中心としてあの勉強していきましょうというアウトリーチのプログラムなんですけれども、これは去年 の, あの島のプログラムの参加者で、これは恩納村の方えと桐野先生、桐野さん の, あのチーム。 と一緒にあいますね。あのやらせていただきたいんです。え い, いただいたものなんですけれども、えっとですね、沖縄の女村とか他のところもそうですけれども、赤土の影響が結構。 厳しい時があります。あの 大, 雨大雨が降って、えー、と赤土が流れてしまってその赤土がどんどん海の中に入ってしまうとあのサンゴ礁のリーフがやられてしまうサンゴが殺されてしまうということ で, でサンゴが殺されてしまったらお魚もあのあの海藻もダメになってしまうということなんですけれどもその赤土をだから止めるためにあのつあの わざわざあのあの畑の隣とか空き家になっているところに、えっと、ベシパーという植物を、えっと、グリーンベルトとして植えます。そうすると赤土が流れるのが止まることができるんですよね。で、恩納村の方はそれをすごくあの漁師さんとかあの農家の方とか一生懸命協力して、えっと、すごく力を入れてやっ て, るやってらっしゃることがあるんですけれども、それに参加をさせていただきました、高校生が。 はいえー、っとですねそれの紹介って、その次お願いします。あこれがその赤土をあのチューブで流しているのは雨の真似ですね、右の写真の。で、高校生が雨を流してあげて、どれだけ赤土がな流れてしまうか。で、えー、っとグリーンベルトとか、他の植物が生えているときは、どれだけそれを防ぐことができるのかっていうのを本当に体験、えー、っとして、実験して。 あの学んでいるところです。そこにいらっしゃるのがキリンのさんです。えっ、ー、と、それから去年のえっ、ー、とプログラムではですね、私もともとハワイ大学で教授していましたので、それとこのあのコラボレーションしまして、えっ、ー、と。 海藻を食べるというあの習慣はハワイにもあります。で沖縄にももちろんありますよね。で、それを通して人間と海藻 の, あの関係は何だろうかということを考えて、海藻のえと勉強、あの生物学、文化学を学びました。それが左の写真です。OK、次のをお願いします。 はいえー、最後のプログラムになりますが、えっと、ウンナ中学校恩ナ村では中学校を全部集めてきて一つの中学。 大きな中 学, 校中学校にしています。で、それがオイストの隣にいますので、えっ、ー、と、カラボレーションしやすくて、えっ、ー、と、う中学校 の,、えー、のカリキュラムにもちょっと参加させていただいてます。えっ、ー、と、うちな、ごめんなさい、う中学校の総合学習というところにちょっと入れさせていただいて、オイストのものが、えー、と出ていまして、出前教、なんていうんですか、クラスっていうんですか、をさせていただいています。 はい。楽しそうですよね。はい。次、お願いします。あ、ごめんなさい。これも海に出たりね、しています。はい。えっ、ー、と、最後になりますか。えっ、ー、と、あえっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、 かあの研究者の中で、えー、とお魚のあのサンゴ礁のお魚 の, あの研究をしている方がいらっしゃるんですけれども、その人 と,、えー、とハイアットのセラガキの、えー、とホテルさんと共同させていただきまして、あのディズニーの映画でも有名なニモのあ の, クマの実というお魚いますよね、ファインディングニモというんですけれども、日本語でリトルニモっていうのという映画がありますが。 それで、それで有名になった。そ の, 熊の実が女装にもあの 結構いるんですけれども、ちょっと少なくなってきてしまって、数が。で、そのオイストの海洋研究所で熊、えー、の実の妖精を育てて、ちょっと あ, のある段階のところまで育てて大きくさせて、それをリリースして海に戻す。それであのあのもっと数を増やそうというプロジェクトを始めました。これは最近の話です。えー、とこれはあの海 の, あのなんてう多様性を増やすということですね。はい、お願いします。 次はい、あこれ、最後になりましたが、あのさっき の, あのグリーンベルトに近いんですけれども、えっと、そのグリーンベルトとか、そういうときに植えるときにです、ね、お花を植えてあので、お花を植えると蜂がたくさん来てくれますよね。で蜂がたくさん来てくれて、それを蜂蜜にできる。 はちみを売ると経済的にもサステイナブルになる。それ で, で、お花をたくさん植えたことによって、赤土を流せないことになりますので、サンゴも助かるということであの、本当に陸と海のつながりを考えたハニーコラルプロジェクトというのをやっています。えっと、その中ですね、ごめんなさい、舞、えっと、とはダニですよね。 宮子さんうんバ、えー、ロアマイトといいましてあの蜂にくっついてしまってダメになってしまうそれ の, あ の, あの遺伝子 学的に考えた研究をオイストで貢献させていただいてどれだけハチさんがハチミツを作ってくれるハチさんが健康に生きていけるかおいしいハチミツをどれだけ作っていけるかということを研究をしています。ハチさんに貢献してもらってお花をたくさん植えてあげるとサンゴも喜んでくれるということで本当につながりを考えたことですよね。それも恩納村の方とコラボさせていただいています。 はい、そのぐらいですか。そうですね。はい、ありがとうございます。はいいますはい、ではまた着、ふちゃくさん。オんなさんの説明をお願いします。あはい。で次のページあ、ありがとうございます。えっと、先ほど、っと、おんなさが SDGs を取り組むメリット三点の3番目ですね。1と2の結果、これまでよりも高い確率で村民の生活課題を解決できる。 次のページ、お願いします。とオンナソン SDGs 推進戦略は、環境、経済、社会の循環を意識しながら取り 組, むであ取り組んでいきますと。簡単に申しますと、と下の、あのー、矢印のところにある、サ号をはじめとした海の豊かさと陸 の, か陸の豊かさを守ることで、経済の方に波及して産業の付加価値を上げます。 で、産業の価値が上がることによって、今度、社会の面である、村民生活の質の向上につなげるといった、で、村民生活の質の向上につながると、あのーまあえっと、生活水準とか上がって、まあ、納める税金とか、あとは寄付とか、そういったのが増えて、また、環境である、産業をはじめとした海の豊かさと陸の豊かさを守る、あのー、資金に充てることができるといった、ちょっと、 そういった循環を意識したあの取り組みとなっております。次のページ、お願いしますでと。先ほどから申し上げている通り、女様は環境、経済、社会の循環を意識して取り組んでいるのですが、えっと、環境と経済は比較的あの取り組みやすいあの、取り組みやすいというか、まあ、進捗しているあの取り組みが多いんですが、今度社会面ですね、社会面があまり進んでおりません。 まあ、住居不足とか、あと雇用とか、あと住みよい、あのー、周辺環境にするとか、そういった、あのー、村民が今度直接、分かりやすい、あのー、分かりやすい生活の環境を変えるような、あのー、施策とかに今後取り組んでいきたいと考えております。次のページ、お願いします。 でこちらがえっと今、小野さん SDGs 推進戦略が取りアンドは取り組んでいる新築状況です。で、えっとまあ、環境の面で環境に優しいエネルギーへの取り組み推進があまり進度進んでないことだったり、今度、社会面で多様な人材の活躍の推進、ダイバーシティの推進とかがあまり進んでいないので、まあ、今後はですね、あの オイストさんとなんか連携してそういった取り組み一緒になんか相乗効果を持ってやっていけたらなと考えております。はい、私からはと以上説明でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はいえーっとですね、今あのそれぞれぞのン、えー 活動でとあとはオイストでどんな活動をしているのかという話をさせていただいたところなんですけれどもあの、まあ、冒頭にちょっと説明を出るべきだったかもしれませんがそのオンナソ村はその SDGs 未来都市にまあ選定をされているんですけれどもこの SDGs 未来都市っていうのは日本全国でも33個の都市しか選ばれていない。 で, すよね、で、女村は実はその沖縄の中で唯一選ばれているというところでよかったですよね、富山さんあ。はい、沖縄県の中では、女村と石垣市さんと沖縄県さんが県ですね。てされて、はいうんうん、ありがとうございます。本島の中で、ま、都市として、ま、村とか市とかっていう単位で選ばれている中だと、女村だけになるんですけれども、なので、あの今ご紹介いただいた中でも、 いろんな取り組みを、実はオーナソンではもうすでにされていて、で特にあの紹介の中でもございましたグリーンフィンズ。グリーンフィンズについては、これはもう日本でやっているのも少ないですよね。オーナソンだけでしたか？そうですね、日本の中では、オーナソンが初めて取り組んでいるものになります。うん、そうなんです、実は、オーナソンが初めて日本の中で取り組みを行っている。グリーンフィンズという取り組みも。 ございます特にあのンゴを守る村宣言もしておりますので、サンゴ礁と共に生きていくためには、まあ、どんな活動をしていけばいいのかというところで取り組まれたあの素晴らしい活動だと思うので、ぜひこの活動もぜひあの皆さんに、えー、知っていただけたらいいなと思っております。はい、では、ですねいろいろあの聞きたいことがございますので、このあとトークディスカッションに入っていきたいと思います。えーっとですね まず私からオンナソンの方に質問をさせていただきたいと思います。えっと、あ, あとですね、今 見, な見られている方でもしご質問があったらまたチャットでもいろいろ入れてみてください。はいえっと、いろいろご質問したいことがあるんですが、一つ目、えー、オンナソン の, その い,、ま、いろんな取り組みを今ご紹介していただいたんですけれども、SDGs の取り組みで、まあ、一番 えー、重要だなと思っているポイント、重視しているポイントっていうのは、ございますか、はいえー、とまずま、あ一言で言えば、つながりかなと思っています。 えー、SDGs というのはまあ1人だけではできないというところもありますし、というところで、女さの産後の村宣言をして、えー、産後だけやっているわけではなくて、先ほど付着からも説明があった通り、えー、環境だけではなくて、そこからあの派生する、観光業とか、えー、漁業とか農業とか、そういったいろんな分野に発及する取り組みだと思っています。やっぱりこう オンナソンがこの観光業がメインあーリーディング産業になっているっていうところはやっぱりあのこの自然環境が豊かであるっていうところがあの一番のポイントなので、うんえー、そういった環境だけではなくてまあ経済もまあ村民の生活も、えー、向上していくことが重要ではないかなと考えています。ありがとうございます。つながりが一番そうですよね一人二人ではできないのでなかなかその観光業も大切ですし。 自然環境を守りつつというところであの前田岬の整備も進んでいるところというかもう去年今年でしたかね今年整備という管理がされるようになりましたよねそうですね、まあ、実証事業も、あのー、昨年ですかね行って、まあ、今オーバーツーリズムというところもあるので前田岬のどれだけの、あのー、観光客が来た方がいいのかというところで、うん、その辺の、あのー なんんていうんですかね調査も行っています。うんはいありがとうございます。えっと、早速質問がいただいたので少しずつお答えをお願いしたいと思います。えサンゴを守る水質工場のため、オンナ納村の下水道の整備計画はどうなっているでしょうか恩納村では今、あの、まあ、下水道っていうか農業集落排水というところで、うん、ちょっと農 公共下水道ではないんですけどそういった形で下水道の整備も進めています。で今現在は木バル地区というちょっと山の方にある地区とあと山田という南側の地区が終わってましてで今ちょうどこの辺ですね女地区が進んでいるところです。またこれから仲間地区というところで北側の方も進んでいますのでこれからちょっとどのぐらいかかるか分からないんですけど。 今順次進めているところですうん。ありがとうございます。そうですよね。なかなか下水道の問題は沖縄オンナーソンだけではなくて、沖縄全体のあの取り組みが必要なものかなとは思ってるんですけど、少しずつ進んでるというところで嬉しいと思います、はい。たくさん質問が来ていますので、<笑>少しずつ答えてはい。女さんは役場へのご質問をまたいただきました。 具体的な農業、漁業との取り組みを教えてほしいですということです。農業や漁業とのどんな取り組みで SDGs を取り入れていらっしゃるか、何かご紹介いただけるものがございますか、えっと、これはまあ SDGs っていう観点からという意味で言いますと、まあ、農業に関しては、えっと、ローカル認証とかそういったところで、えー、女さんの特産品、まあ、パッションフルーツとか、えー、あてもやとかっていう果物があるんですけど、 そういったものをあのもっと付加価値をつけて、えー、世の中に出していけないかなっていうところでローカル認証という制度を導入しようと思っています。えー、そういったものを取り入れることでまあ、環境に配慮したあの、えー、この 農, 農産物とかそういったものがもっと価値が上がってい く, いくんじゃないかなっていう、えー、仕組みを今作っているところです。 でまた漁業に関しては先ほどあの説明からもあったとおり今、えー、サ産後の植え付けとかそういったところも一緒にやってたりとか、うんえー、そうですねあと養殖、えー、養殖、海ぶどうとかもずくとかそういったところも盛んに行われてますのでそちらのほうが逆にこう精度というかものは高いと思うのでそういったものも何か加工品とかも作れないかなと思いながら、はい、取り組んでいるところです。う ありがとうございます あ, のあてもや私もいただいたんですけれども私はあの東京出身なので初めてだ食べたんですけれども本当にこれがあの自然から自然ができた甘さなのかというぐらいの甘い果物で本当に感動したのでぜひいろんな人に食べてもらいたいなって思った思いましたのでぜひあの商品のいろんな開発を期待しておりままますはい、はい、はい、またまた質問いきます。 えっ、ー、と先ほどちょっと私前田美咲についてご質問をさせていただいたんですけれども、えー、それの入域制限というのはどのように行っている、まあ、指定管理者というのはいらっしゃるんでしょうかというご質問ですいかがでしょうか。はい、現在も指定管理の制度を使ってえあの管理してもらっています。で、えっ、ー、と入域制限については今あの調査中でしてどのぐらいのキャパシティが あるるのかってていうところでで調査してるんですがなかなかこう数字として出せる根拠がまだまだあの見えないので、まあ、引き続き調査が必要かなというのは考えています。やっぱりあの先ほども申しました通りり、ま あ, あんまり多くきすぎても満足度は上がらないし産後は踏みつけられるしというところでちょっとあんまりいいことがないのかなと思うので、まあ、そういったことも必要かなと考えています。うんう 引き続き続調査をしながら進めていくというところですが、ちょっと急ぎ足でという感じですかね。そうですねどうにかあのしたいなと思っていますねあの。海の方だけではなくて、やっぱりこの周辺の村民の方の生活もやっぱ渋滞が起きたりとか、無常駐車があったりとかっていうところもあるので、うそういったところも一体で、えー、できればなと思っています。はい。ありがとうございます。はい。 土井さんですねこの前あの私 FM 読みたん で, です、ね、このイベント の, あの告知をさせていただいたんですけどその番組の司会をされてます土井さんのからメッセージも頂きますありがとうございます土井さんは女のライオンズクラブであの村のサンゴの村宣言をする以前からサンゴ礁支援のプロジェクトをあの行ってらっしゃるというところであのたくさんいろんな支援者があの実は、ね、沖縄にもたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。 はい、ありがとうございますはいあすみません、土井さんからの質問がありますね。えっと、発火現象は今、どのようになっていますかということです。産後の発火現象。どうですか、美 咲, 美咲さん、何か産後の発火現象について、今の状況というのをお聞かせいただけますか。 そうですね私今研究として海に入っていないのでちょっとあの何て言うのかな科学的なことは申し上げられませんが本当でちょっと昔話になりますが私はあの1990年の後半ぐらいにあの私が PhD を取ってた時に沖縄に来させていただいて、えっと、サンプリングもしてたんですけれどもその時の発火現象はすごく一番悪かった 世界的にも一番悪かったときなんですけれども、そのときから比べると、本当にあの女僧の方にも聞きたいですけれども、本当にけ結構今、健康ですね。だから、あのなんていうのか な, あのなあの、海水温度が高くなってしまうとか、そういうグローバルなことは本当に私たちはもうほんあのコツコツあのやっていかなきゃいけないことなんですけれども、そういう大きなグローバルな影響を。あの 乗り越えられるためにあのローカルのことを赤土がを出さないとか例えばあのあのたた多様化を大 切, 大切にするとかそういうこと海のですねあのをローカルのことで力を与えてあげると あのグローバルで耐水の温度が上がってきちゃっても耐えられることができるんですよね。だからそういうことをあの本当にローカルでできることがたくさんあるので、それのおかげかどうかは分かりませんが、今 の, はあのブリーチング、コラルブリーチングはあの昔に比べたら今のところは大丈夫ですね。どうですか、オンナソンの方。はい、えっ、ー、と、オンナソンでもリーフチェックを行っているんですけども。 その結果を見てもやっぱりあの良くなっているっていうことをあの報告受けてます。で、まあえー、とお魚とかも、修、は、理、い、が多様だったり、車庫貝が多くなっているとか、そういった報告もありますので、えー、確実に良くなっているんではないかなと思います。まあ、ただ、あのー、全体がよ く, くなっているのか、まあ、一部は良くなってて、一部は悪くなっているのか、その辺はちょっとはっきり分からないんですけど、まあ、全体としてはあの良くなっているという報告は受けています。 ありがとうございま す, そうですよ、ね、発火の問題についてはもうその1999年の時大発火時代時代<笑>大発火していた時にもうあの私も学生だったんですけどその時どうすどこれからどうなっていくんだろうっていうふうにあの記憶していたことがありますが。 あのその時も旅行で沖縄に来て潜ったんです。で、こっち引っ越してきて潜ったら、その時と全然違ってですね、その今の方がとってもサンゴがたくさんあって、鬼人でも全然いなくて、すごくびっくりしたんですね。なので、少しずつ良くなっているっていうのはあの、私も見ていて感じているので、これからも、その先ほど美咲さんがおっしゃってたように、ローカルでやっていく取り組みっていうのも続けていきたいというところですね。ありがとうございます はいたくさんいただいています、質問ありがとうございます。えっと、農業と、えー、漁業×体験観光について整備を進めていく予定などはございますかということでですが、いかがでしょう。ああ、なるほど、えー、そうですね、まあ、新たな施設とかっていうところなのかっていう。 ちょっとあのその辺わからないんですけど、まあ、今、えーと、女村にある女の駅というあのところがあるんですけど、そこでもやっぱりあの農業にもまあ力を入れていて、まあ、新規就農者とかそういったところも生み出すっていう活動を行っていたりと、えー、いうところで、まあ、ちょっとこの答えがずれてるかもしれないんですけど、まあ、いろんな産業を掛け合わせながら、えー、発展していくっていうところを今、 取り組み進めているところですうーんあれですよね修学旅行生なんかもあのたくさん来られると思うんですけどそういう学生さんとかにも女ンの漁 業, 業だったり農業だったりっていうのを体験しながらこうまたそれを自分たちの学校に持って帰ってもらうその知識経験を持って帰ってもらうっていうのもできるのでとても魅力的な関係 体, 体験観光っていうのはこれからどんどん進んでいくんじゃないかなと思いますね。はい、次に行きます オンナソンオイストの取り組みのご紹介ありがとうございます。えー、グリーンフィンズの活動は、オンナソン内のマリンアクティビティを行う業者のどのくらいが協力しているのでしょうか、また他の地域への普及活動など行っているのでしょうかというところですが、いかがでしょうか。はいえー、グリーンフィンズにつきましては、オンナソンのダ、えー、イビング協会に、えー、加盟しているダイビングショップさんを中心に。 取り組現在は、えっと、まあ、ソンで、えー、認証店はないんですけども、えー、グリーンフィンズを取り入れてるというショップさんが 20, 20近く、はい、あります。で、まあ、どんどんどんどんこの勉強会を通して、えー、取り入れるっていうショップさんも増えてるので、えー、どんどん増えていくんではないかなと思ってます。で、他の地域へというところで、ちょっとまだ、あのーえー、展開は。 できてないんですけど、まあ今後、あのお隣の地域であるとか、まあ県内とか。っていうところで広げていきたいなとは考えています。ありがとうございます。そうですよね、これだけ珊瑚礁に囲まれている沖縄県なので。まあ希望としては沖縄県としてやれればいいなというふうにね、思いますが、はい。はい、えっ、ー、と、また次いきますね。 えー、サンゴ礁の保全を考えていく上でダイビング事業所の整理が必要になると思います、えー。事務所を構えずに実施しているようなダイビングショップなどの扱いはどのように考えていらっしゃいますかということですが、個人でやられていたりとかということですかね、ダイビングショップとか。はいそうですねあのー まあ、前田美咲が一番代表的な例かなと思うんですけど、まあ、ショップを構えずに現地集合型 の, あの営業をしているというショップさんもいるというお話を伺っているので、えー、まあ今あ、駐車場での営業できないようにというところでえ管理していると思うんですけど、まあでまあ、排除というのもなかなか難しいと思うので、こういった先ほどのグリーンフィンズとかをあの取り入れているショップさんとか。 えー、ちゃんと安全性が担保されているショップさんが選ばれるようなあの形にしていって、えー、ショップさんもまあ女尊の観光業もレベルが上がればいいなと考えています、うん。はい、ありがとうございます。次に来 ま, ま, <笑>ます。はい、えっ、ー、と村民の生活向上という点では、えー、雇用や福祉などのエリアで目標とする指標などございますでしょうかというところです。 どうでしょうか？もしあの松原さんの方でも答えられるようなことがある。うん、ぜひお答えをお願いします。はいあ、ありがとうございます。あの、村民のこの生活向上、まさに社会の部分ですね。えっと、これはあの先ほどのあの不客さんのプレゼンテーションでもありました。通りまあ、今後の注力分野ということですが、えっとそもそもですね。この恩納村をどのようなあの社会にしていきたいかという点が定まらないと、この雇用とか福祉。 などの目標も定まってこないのかなというのが、あの今 の, あの、まあえー、検討状況でして、例えばですね、雇用に関して申し上げても、まあ、主に観光業がある中で、観光関連の雇用が数としては多いわけですね。一方でですね、あのじゃあ、女村の中で雇用を生み出すのか、女村はあくまでその居住環境としていい環境を提供して、で、村外で働く人を増やしていくのか、そういうふうにですね、 あのそもそも、その女村という土地をどのように性格づけて、いくのか今後10年をかけてという点をあの、本当に村の中の関係者と今話し合っている段階ですので、あのこの雇用であるとか、あのなんですか、福祉について の, あの目標は今後定まってくるのかなというところですが、まだその前提の部分を議論している段階というのが回答になりますね。 何か補足があれば、はい、富山さんからお願いします。はい、大丈夫です。まあ、あの観光業で、えー、就, 就業している人が少ないというところで、まあ、女村でもあの小中学校でキャリア教育というところで、観 光, 観光業にも、まあ、あの触れる機会を今やっていますので、今後どうなるかなというのも楽しみなところです。はい、ありがとうございます。 はいえっ、ー、とちょっと一つあのまあオイストも女層の中にまああるというところでどんなふうな活動がこれからできるのかなっていうところあると思うんですけど美咲さんから何かその女層にご質問みたいご質問してみたいことがあれば一つお願いできますかそうですねありがとうございますえっ、ー、と STG の本当に言うと一番 大事なあの英語で言うとパース・ストリングっ て, って全部紐で結ぶって袋でね、巾着の袋で紐で結べるっていうところはパートナーシップ、シナジーのところだと思うんですけれども、で、あのー、えっと、戸山さんがいらっ し, ゃあのおっしゃってた通りに、えっと、一人じゃできない、SDG は一人じゃできない、一つの、あのー、オフィスでもできないということなんですけれども、えっと、女村 本当にって恩納村ってすごくあのそういうあのアドバンスなことを考えてる村 だ, だと思うんですけれどもあのその中でオイストという大学院研究所がありまして研究大学院がありましてそこでできる役割、ね、将来でやできることがどういう具体的にことできるでしょうかと聞きたいですが。 はい。えっ、ー、と、まあ、先ほど、あの、つながりっていうところが重要なポイントっていうところでお話しあったんですけども。 また、おいしさの研究っていうのがまあいろんな多分魅力のあるものがたくさんあってちょっと私たち素人で分からないところもたくさんあると思うんですけどそういったものを研究の成果をまあ一般の人からも専門的なことをやっている方までえちょっと分かりやすくあの教えていただいて課題を解決するのにどういったものを できるのかなというのをあの探っていきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、またちょっとご質問が来ているので、少し残り時間が少ないんですが、やってみましょう。えー、っと、さまざまな SDGs の活動、オンナソンでされている活動 について一般の村民の参画っていうのはどういう状況でしょうかというところです。いかがでしょうか松原さん、いかがですかはい、えーと、まさにあの一番、一番この課題になっている部分かなと、えー、感じています。結局、何かこう説明会等をやってもですね、えー、とまず村内の中であのその地域の課題であるとか、 地域の将来像に対して、まあ、高い目線であの取り組まれていらっしゃる方々がいらっしゃると、でかつ、損、え、害、っと、からもあのそのた SDGs に関心のある方がいらっしゃると、で一方でですね SDGs にあんまり関心のない方々、まあ、そういう方の方うが、まあ、多いのかなと思ってますけれども、まあ、そういう方、まあ、中に対してなかなかこの SDGs というものを近づけていくことができないというのがあの今の女村の SDGs の取り組みの一番の課題なのかなと思っております。でえっと、というところで、まあえっと、SDGs っていうとですねやっぱちょっと遠いものかなとあの感じていらっしゃわれる方もいらっしゃるのでまずは女村っていうあの行った時にそれぞれで多分みんなイメージが違ってあのその女村の イメージが多分一人一人の中で違うからあのそれをまず知り合うっていうことをしていこうかなというところで交流会というのをやっております交流会というのはその地域の取り組みの紹介であるとか SDGs にまあ関連はするんですけど地域でどんな、えー、と地域の課題があってそれに取り組んでるのかとか各お店であのその例えばそのお店 の, あの商品を使って あのどんなあの地域のプロモーションをしているのかといったようなですねことを環境、経済、社会のそれぞれの分野で取り組みを持ち合ってあの村民の方々同士があの発表し合って交流していくっていうイベントをまあ今やっていてですねえとそこでやっとですねあの村多くの方にあの来ていただけるようになってですねえと延べ80人程度の方にあの今その1回。 3回で、えー、と普及できたんですけれども、まあ、そういった、ですねまず SDGs よりも前に女村を知ろうという、まあえー、取り組みをして、ですねそこで一般の村民の方々をあの集めていく、それで、えー、その中で SDGs も普及していくということを、まあ、今後やっていきたいなというふうに考えておりますはいありがとうございます。 そうですよねなかなかその自分には遠い存在だっていうふうにあの思っている方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど以前そのお話しされてた時に自分たちがまあできることからその無理にこうできないところに手を伸ばすのではなくて自分たちからできるところからなんか見直すべきところから始めていくべきじゃないかなっていうお話をあの松原さんもされてたと思うんですけれどまさにその通りかなというふうに。 思いますので、はい、これからの活躍と、あとはあの、このオナソンでやられているセミナーなんかもたくさん、ね、オナソンの方たちやられているので、ぜひご参加してみてはいかがでしょうかというところです。はい。えっと、あそうですね、先ほど質問いただいた、えー、土屋先生ですね。あの下水道のお話をあの質問であのいただいたかと思うんですけれども、えー、これから整備する下水道では、 尿を別回収して、海の栄養負荷を防ぎつつ、あ間違えたとあの不栄養化です、ね、を防ぎつつ、農業を利用する最新技術をぜひ取り入れてくださいというご提案をいただいておりますので、ぜひこちらもおなさんとしてあの考えていただけるといいかなと思います。 はいえー、っとご質問これでちょっと時間が来るので、この今いただいている質問で、えー、たくさんいただいているので、最後にしたいと思いますが、えー、先ほど松原さんがお話しされていた女層を知るというところの交流会に、オイストから学生や職員が参加することは可能でしょうかというところですが、いかがでしょう。はい、えー、と可能でございます。あのおそらくです、ね、チラシとかあの、えー、チラパンフレット、チラシをです、ね、あのインターネットで広報していたり。 あのそんなに各所に貼っていたりメールで広報していたりするんですけれども英語版を作っていなかったのでおいストでの広報があんまりちょっと仕切れてなかったんですけれどもちょっと次回からその英語版もあの作ってですね周知していきたいなと思っておりますちなみに2月28日にあの福祉と教育の取り組みの交流会ということで開催しますのでぜひあのそんなホームページからあの入っていっていただいてえっと ごさえー、申し込みいただければあの参加 URL をお送りいたします。よろしくお願いします。はい。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。えー、っとあっという間にもうすぐ一時間が経ってしまおうというところでですね、えー、たくさんの質問あの他ありがとうございました。でえー、っとこの イベントなんですけれども冒頭申し上げたように那覇にあるンク堂書店さんと一緒に行っているので、えー、本, 当本来ならば本に囲まれた場所でこのお話 し, している感じなんですけれども、えー、っとせっかくなので、えー、っと今日ご出演いただいた皆さんにおすすめの本がありましたらぜひおすすあのご紹介いただきたいんですけれども美咲さんいかがですか はい、えーと、ちょっと恥ずかしいながら、私は日本の本のことをよく知らないんですけれども、えー、と一番今大事にしている本で、えー、とこういうものがあります。わかりますかえっ、ー、と、宮子さんが新しいバージョンを持ってらっしゃるので、ちょっと見せて、これは買えるのかなそっちの、こっちはきっとね、あの買えない、古い本でしか買えないと思うんですけどあ、近くにやったら見えるんじゃないかな。はい はい、お魚の話なんですけれども、これは、えー、と本当に SDG にどういうふうに関係があるかといいますと、これだけのお魚が本当に海にいなければいけないということ、まず一つ、多様性で。あと、沖縄のおなんて言うんですかあの SDG はさっきも私ちょっと話しましたけれども、他の外のグローバルのことだけ考えると、ちょっと手をつけられない。だけれども本当に自分の 自分と自分の家族の将来 ど, うどれだけ豊かにあの生活していけるかあの孫の世代までその次の世代までずっとどれだけ豊かに生活していけるかということを考えます と,、えー、とかあの人と人もそうですけれども人と 環境、自然とお魚だ、植物、動物、全部関係がなきゃいけないんですよね。で、それの関係としてですね、沖縄では沖縄だけしかないお魚との関係がありますよね。それをちょっと沖縄の名前で分かってないといけない。沖縄の方言、沖縄語です。 けれどもそれであの私も沖縄の人間ではないのであのそれだけどうしてあの で, でも海に入るんですよもともと海洋生物学者ですしお魚取ることが好きなのででもあの私自分のルールとして沖縄語でお魚の名前を知らないと取っちゃいけないことにしています私は、うん、だからであのどうやって私は。 外の人間として沖縄の海と関係を作っていけるかということの自分のルールとして、こういうことを勉強してないと、あのでおさ、で、沖縄のお魚を食べれば沖縄のリーフのパートに、あの、部分になってしまうので、本当に骨まで食べてしまえば、私の骨とサンゴの骨はほとんどカルシウムカーボネットで同じです。だから、あの、そういう関係を作っていくっていうことで SDG の本当に一部の自分のパーソナライズにしていきたいと思うので、勉強しています。この本です。 ははい、はいいありがとうございましたそうですよね魚たくさん沖縄にもいるのでマグロ、ハーモン、だけイカとかだけではなくてですね私はマクブが一番好きだと思ってますが<笑>あのいろんな魚があるのでぜひご覧ください。はいえっとじゃあ松原さんもしあのおすすめの本あればご紹介お願いします。 はい、えっ、ー、と、私からはですね、えーと、沖縄から貧困がなくならない本当の理由というあの本を、えー、とご紹介させていただきたいなと思っております。あの、工藤さんの、えっ、ー、と、今、画面の方にあの、書籍を、えっ、ー、と、今、映、えー、させていただいて、写していただいてるんですけれども、あの、沖縄で、ソ村で SDGs を、えー、と推進していて、まあ、SDGs って本来であればですね、この、例えば、 今まで化石燃料を使ってたものをこう再エネにしていくであるとかですね、あるいはプラスチックを、あの例えばあのペットボトルを使わないようにするんじゃなくて、プラスチックそのものをこ の, この文明化をこうなくしていくというそういう大きなパラダイムシフトなはずなんですよね。なんかそれがちっちゃいゴミ拾いとかにあの終始してしまっているという現状があって、なかなか大きなこのパラダイムシフトになっていかないところに。 大きな原因が何か問題があるんじゃないかなと思っていて結構ですねこれ内地でも同じなんですけど、えっと、年功序列と同値圧力の2つかなと思っていますで若手からなな何かそ の, あの新しい発想とかがこう出てこなかったりするとで結局その女僧の SDGs もそうなんですけどさっきの今の貧困 の, あの本も同じなんですけれどもこの同値圧力とえっと 猫列ですね、この2つをどうにかしないと、ですねこの、S、オオンナソンの SDGs もあの沖縄の貧困も構造は同じだと思って変わっていかないのかなと思っていますので、まあ、そ, のあの そ, のそこを端的にかつあの明確にかつその無駄なことばを示した本書籍があの 先, 先ほどの本かなというところで、ぜひ手に取っていただけたらなと思っております。以上です。 ありがとうございました。ちょうど私もあの読んだところでしたのでぜひ「コルでジェラは」は沖縄の方にも沖縄ではない方にもですね出身じゃない方にもでも読んでいただきたいかなというふうに思いました。はい、はい、ではあっという間に16時を過ぎてしまっていました。はい、本日は、えー、1時間という短い時間だったんですけれども、えー、ご参加いただいてありがとうございました。 オンナソンの方にもですねあのたくさん、まあ、こんなに質問が来ると思ってなかったんですけどいろいろオンナソンに関してもオイ、まあ、ストとの関わりについてもいろんな方がこう疑問に思っていることっていうのがたくさんあるんだなっていうのが、えー、理解に、まあ、再認識できた時間だったとは思います、はい。ありがとううございましした今後ももでできればですねこのような連携を保ちつつ たまにこういうズームとか、まあ、実際の場面のフェイスとフェイスでのイベントもできたらいいかなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい。えー、最後にですね、はい、ありがとうございます。最後にですね、あのぜひあの今後もこのようなイベントをしていくにあたりですね、アンケートを用意しておりますので、えー 皆様ご参加いただいている皆様にご協力いただけますとありがたいです。今、チャット欄にリンクをお送りしておりますのであの、2、3分ですぐ終わりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。あと、このオイストサイエンストークなんですけれども、すみません、今画面共有させていただきましたが、全部で今年4回のシリーズものとなっております。来月も、えー、第4土曜日ですね、3月26日。 にえー、また別のテーマで設けております、えー、四万中科学者が語る学びの魅力沖縄から世界へというところで、えー、オイストの2人ともですね沖縄出身の方なんですけれどもオイストの卒業生の、えー、太田翔子さんと現在オイストで学んでいる博士課程2年の太田守弘さんが2人で、まあ、あの理系文系とか、まあ、関係なくですね、えー、どう学んでいくこと新しいことを発見することとか 面白さっていうのを、えー、学生の皆さんにお話ししていくのをテーマとして、えー、やる予定ですのでぜひこちらもご参加の方お願いいたしますすいませんコマーシャルありがとうございましたはい、えー、それでは以上になりますので本日はオナソンの3名また美咲さんありがとうございましたそしてまた参加いただいた方もご参加いただいてありがとうございました以上で終了とさせていただきます ありがとうございました。ありがとうございました。した週末をお過ごしください。失礼します。